埼玉のツーリングスポットといえばやっぱり秩父がね一番目立ってますけどあえてそれを外して加須市をちょっとぶらり短すぎて帰っていかないみたいなね東大元暮らし的な場所が皆さんもあると思うんですけど「ハッシュタグ東大元暮らし埼玉元暮らし どどんんんななかかというと、ううののででで有名です。す、えー、それから群馬、栃木、茨城の県境なんですよ。えー、三軒郷ってい う,、えー、もうこの一瞬で3つの県をまたげるっていうね、えー、有名なスポットがあるんですけどちょっと最初はそこに行ってみようと思います、えー、これもまた身近だからこそ行ったことがないっていうスポットの一つですね よいしょとあー今日はね蒸してるわなんか暑いですね。 ううやっってててこ残してんのかすすごいですねもうそろそろその三軒郷スポット。 ここだあここだよーこれ入れるのかなわあ、若干砂利屋だけどしょうがないねえー、こういうとこなんだね この畑の田んぼのど真ん中にあるんだね日本には40か所以上の三軒郷がありますが平地にあるここは大変貴重な存在と言われています。だって すごい。毎治県から来てる人にいるよ。 今まで来たら道の駅に寄ってみかぞわ渡らせえっ、ー、とね三軒橋のすぐ裏なんですけどバイクで3分ぐらい走ったところに道の駅があるんですよでここも行ったことないんだよな 道の駅に到着、えー、とバイク置き場バイク置き場こっちだこっちだとああちゃんとバイク専用って書いてあるね えちいわじゃあねち ょ, ちょっと回っていきましょうちょっとかき氷のいちごくださ い, ごいはい ありがとうございます。 <笑>三間峡、うん。さっき初めて見てきたんですよ。うん、そうそうそう。うん。昔<笑><笑>、ちらのこう工事やった時は、こんなぐらいひどかったよ。田、え、中、ー、村があったから。 見えてる。のが、渡良瀬遊水地なんですけど。渡良瀬遊水地がね。あのー、ハートに似た形をしてるんですよね。で、それにちなんで、ハ、えー、ート、恋人の聖地って言って。なんか、こういうフォトスポットができてました。いさやっぱさカップルライダーにはいいけどね。やっぱさ一人で。撮るのはさ ニ、うん こ, ね、ここのパン屋さんのメロンパンが有名なんだよね。 エントラン ス, ンランス入り口ここだここですはいここが北エントランスですねほら見てこの草原館 今夏だから、はい、であの本当に湖の中心の方には車両は進入できないようになってるんだけど、えー、こんな感じで走れる区間があります。 このメロン粉うんサクサク、うん、うましですねすごいいい味してるわ ちょちょちょちょちょーこのね、渡瀬遊水地はねあの行ったことない人はぜひ一度行ってみてほしいです ね, ねちょっとお弁当を持ってバイクで来てぼーっとしたりするにはすごくいいところですで、ここは群馬県板倉町 もう栃木県栃木市でからの埼玉県ここは加須市もう一瞬で3県をまたぎましたねてなわけで加須ツーリングいかがだったでしょうか秩父みたい な, なめちゃめちゃ楽しいワインディングがあったりとか映えるグルメとかがあるわけじゃないんだけど バイクで走ってると気持ちいい清々しいなほのぼのほのぼのツーリングですねこれはほんとちょっとまったり走りたい時にいいかなではではほんとにほんと危険な暑さが続きますので、ね、皆さん休憩と水分をこまめにとってあのほんとに気をつけてくださいねお前もなって感じだけどね ではではえ今回紹介した数もね埼玉県内ツーリングの参考にしていただけたらと思います。それじゃあまたね。バイバイ。